本日最後の演武ということでだいぶ日がかけてまいりましたけれども、えー、午前中のですね一発目の演武とはまた趣の変わったこの会場で踊れることを本当に嬉しく思います、えー、明日もですね、えー、開催されるということで我々も精一杯踊らせていただくんですが本日最後精一杯思いっきりですね踊りまして皆様とともに楽しい時間を過ごせたらと思っておりますどうぞ皆さんお手拍子をいただけますと幸いですよろしくお願いいたします お金の皆さんでした。ありがとうございました。